若菜です。まゆなです。京ょです。ぴょんきじしゃです。四人合わせてフア、フォーアンダーです。<笑>れ慣れてますね。はい、<笑>いつも通りの。<笑><笑>やったことないけど。やったけど<笑>、はいつも通りです。四人でユーチューブ活動してるフォーアンダーの皆さんです。フォーアンダです。もう一度ちょっとお名前と、まあ、簡単に一言お願いします。はい、えー、っと若菜です。滋賀県出身で、みんなでユーチューブをやってます。 <笑><笑>って感じです。若ちゃんですね。はい、あ、若ちゃんって呼んでください。はい、じゃ、よろしく。じゃ、おとも。えー、岐阜県出身のまゆなです、えー。今日はみんなで楽しくされるように頑張ります。お願いします。まゆなさん。まゆなさん。まゆなさ ん, さん<笑>、はい。愛媛県出身の京華です。愛媛県愛愛媛のアイドルじゃないです。まゆなさん、<笑>お願いします。お願いします。きょうちゃんです。きょうちゃん。ョンンはい。きょうちゃん。 えー、大阪府から来ました文吉社長です社長やらしてもらってますよろしくお願いします<笑>新婚さんいらっしゃいみたいな言い方社長<笑>はい社長ですねはいお願いしま す, しま す, しします関西からすません今日は遠いところありがとうございます概要欄に4アンダーさんのチャンネルの URL も貼ってきますんでチャンネル登録をお願いしますこれからどんどん伸びていくチャンネルなんでぜひ、はい、お願いしますすごい面白いこといっぱいやってますありがとうございま す,、はい、しお願いします今回なんですけどリーンゴルフはアレンジマッチプレー対決っていうのを今やってまして、はい まあのちょっとせっかくなんで普段は1対1なんですけど今日四4人いるってことで2対2のダブルスを、はい、やりたいと思ってますはい、はい、で、えー、と最初のホールから8ホールまではリンゴルフで 2, 回2ホールずつ流させてもらって、はい、最終ホールを4アンダーさんの方うでえ<笑>いいんですか、<笑>そんな美味しいところを<笑>いいですよ、全部大丈夫です。んで はいでえー、とリンゴルフの4本目と、はい、あの4アンダーのそ最終ホールが同じ日に流れるん で,、はいはいはい、でみんなもちょっと楽しみ、はい、<笑>スマホじゃないですよ、う<笑>そさは。<笑>で、この対決なんですけど勝ったら5万円を、えー、<笑>勝ちチームに5万円ということです。何に買おうかな、はい、何する焼肉 たち、焼き肉お盛り。五<笑>万円<笑>、うん、ええー、ちょっと、食べきるで。ちょっとチームを決めなきゃいけない、いいので、で、まあ、グッドーパーで行きます か,、うん、か。結構大事。ここ大事や。ね、誰がいいかな。<笑>誰でも一緒かな。<笑><笑>グッドーパーで別れましょう。ああ、いや、ね、やばくて、ごめんな。い<笑>いや、や<笑>いや、マジでごめんな。<笑>いやや<笑> ルルー勝ちホールにポイントがつくような感じになってまして、はいまあ、ボギー以上だと0ポイントですパーの場合は1ポイント、ね、あーでバーディーだと2ポイントよしイーグルは5ポイントうもう ち, ょちょっとダブルスなんでチャンスあるかもしれない<笑>はい。アルバトロスとかホールインワンは10ポイントになりましてアルバトロスとホールインワンしたらいい かったなこれ、こ、はい、ありがとうござじゃ、わかったわかホルエワン企画で、ホルエワン知てますもんね。そうです。あ、あれ、あれ早かったですよね、はい。入っちゃいました。たね、すみませんね。マジ で, で。本当にやばかった八球目ぐらいで入ったよな、確か。八球目で入った、はい。そう。まあ、だから、ある。あるかもしれないです。あると思っといてください。はい、ありございます、はい。最後の最終ホール。はフォーアンダーさんの方で出す、最終ホールなんですけど。こちらはポイントはダブルアップになるんで。まあ、ちょっとギリギリで負けてても、勝つチャンスが。はいはい。最後までわからないと。うん、はい。 絶対勝つぞ勝つしんごとで行いきたいと思います絶対勝つゾ ー, ゾー完璧やろ<笑>負けないぞゾーお<笑> か, かしいなもう負けたわ負けてんなチーム名はね、今日たまたま同じ服着てるんでチームワックでチームワックはいワックでいきたいと思いますアイラブワックわかりですということでチームワック勝ちます はい、よろしくお願いします。勝木しかありません。ありがとうございます。暗いと思います。ありがとういます。ありがとうございます。ます。来ました。はい。チーム咲くようです。ですまあこっちの方がね、付き合いはね、長いからね。十五からね、一緒に生活してるんで。ああ、なるほど。はい。いまあ出会いはね、まあ小学校ぐらいから。小学校からなんですか。はい。はい。私やいったら、いたから、いたとか言うな。力合わせて頑張ります。ありました。 え、じゃあ先行ここジャンケンしますかそれと頑張 っ, っ,、えー、かか っ, <笑>ってやられた。<笑><かに><笑><笑><笑><笑><笑> お願いしますよろしくどう ぞ, どうぞこちらこそちしっとよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしーしよしよしいしょいいよしいいよしよし じゃあ、今日一日よろしくお願いします。お願いしまーす。お願いしま す, しまーすー。まあ、ラフやけどな。エンチャ。まあ、エンチャ。まあ、ラフやけどなハンデ、ハンデ、ハンデ。ありがとう。いい よ, よろしくお願いいたします。お頼むね。お願いします。早めに差してあげてや了解。 あれっぽいなあ、じゃあよいすありがとどちらさんやろ<笑> あのボールは誰の？ちょっとさっき言ったボールです。私の。飛んでまして、ね。今勢 い, いようになっちゃいました。嬉しい。リードリー ド, リード。リードリードリード。十五ヤードリードリードリード。痛<笑>いな、ほんまに。ちょっと上げてみるようかな。よし。いね、前直るからね。安心感もバツだよ。そうそう。ペラッだけど。 帯。帯じゃないわ。ちょっと右ですね。はい。いい、これで。これいいよ。いいじゃん。ちょっと左か。ちょっと弱いか。あ、ね、上げたいかも。お。あげてるらしいです。ちょっと大きめでいこう。もうおだんでいいぐらい寄せてもらってもいいよ。うん、了解。 良くないナイスナイスですえっあ、と、げてますまあまあまあ一歩リード。うん 乗ってる分ちょっとあれですよ ね, すね乗ってる分リードでここで2ポイントを取っていきたいねバーバリーですよねバーデ2ポイントです5ポイント取れんかったな次のホールで5ポイント狙いたいと思います<笑><笑>イーグ取りたかったなまだまだチャンスはまだ始まった<笑>どこやからなじゃあなうん。まだおはようって感じだはだ、い、おはようございます入りそうやな<笑> うわ。うわ、ん。え、これ安藤さん得意のアプローチじゃないんですか。そうよ。よく撮影で打ち込んでる。入ったらごめんな、本当に。入ったらほんまに反省して。<笑><笑> な, ん<で><笑>なんぜ。うん。ちょっと。<笑> ま, あまあまあまあまあまあ。あ、マーク違う、これ使う。はい。マークします。 お、オ リ, <笑>オリジナルじゃないですか。そう、これ裏もほら。可愛いですよ。四色あるんですよ、それぞれの色の。これ売ってるんですか。まだ売ってないです。あ、これからですか。うん売れたら い, い。売 か, かんないけど。あの自己満で作りました。<笑><笑><笑>これラインどうする。えー、下りのラインどうする。ふじゃね。ふ下りふすじゃね。あー、ふうあるかな。アップいっぱぐらいにいくわいる。いや、すじゃね。マークちょっとこっちゃうぐら。はい。 多分スライスやと思うよ。うん、上りの。上るススり上るスライス。あんまり吹く。あんまり吹くし。最後だけっぽい。パター下手やもんな。相手<笑>そういえば。そういえばな、ね。こう、ストレート曲がらんかったら。スライスしたよな。いや、まっすぐや<笑><笑> いやーオパターが得意な2人がチームにあって。 <笑>あんなにパターは得意じゃないけど、まあ、どっちかって言ショットの方が得意な2人がチームになっちゃったんでまあバーディー数で言ったら分かんない<笑>どっちだよ向こうに、ね、本気がされたら怖いわそうやろ乗せたらガチやもんな前田さんよったらな、ね、乗ったら負けやわ<笑>今気づいた忘れてた忘れてたな自分がパター下手くそなこと忘れてた汗汗汗汗ら狙い目言ってくださいね あの奥のバンカーの右ぐらいに打けたらいいかなってはい頑張ります。<笑>完璧いいヘイトです。完璧よ。言うてたやつよ。よまあ狙ったから行くに決まってるよな。カッケ。<笑><笑>必要ないけど打つ。セット。<笑> イエーぐ、えー、ぐらららいいいいかかな、じじゃゃ右そでフェどどんんんんんんてよははい、ね, バンとんじゃんねそう全然もうちょっとやま右で。やまらんてよ いや、完璧。もう、ナイスです。いいヘッドです。さよ。は。<笑>狙い通りです。わ。完璧やわ。そう、モザイいいとこ取っちゃって。かっこいい。これ、これじゃあ、私のなんで、ひうわ。え、前、けど、見た方がいいですね。だって、ちょっと埋まってる。今まで、二百七十なんやけどね。その、間の川が、わからんのよ。二百二十でエッチ。で、フォロー。お、え。 これ五十円もある？えっちな。あ、いや、多分百五十ぐらいつんでいいと思うわ。百四十ぐらいで編みます。一、はい、番やんでいきます。は、う、い、ん。まあ良さそう。もう必要な一曲ね。ちゃんと同じ番手でいきます。 ま、ーす、ま、ー, す、ま、ーすでもバックスイング始まってましたよね今。なんでとりあえず3番で行けるとこまで行きたいと思います。バックスイングは行けるとこまで行く オッケーオッケーオッケーオッケーオッまで行きましたあーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー行ッた強いッオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー 作戦通りですね、ですね、ちょっと失敗して、ナイスショット打つ。<笑>うん、ちょっと失敗。足<笑><笑><笑>りないやん。<笑>フルショット。<笑>ええー、いえ。飛距離は。バックチームの方が有利っぽい感じですか。えなんか。あんま変わんないす。そうなんですか、ね、明らかにこう戦略が分かれたから、ちゃんと当たったら、みんな飛ぶんですけど。<笑>多分あ。じゃあ、いけいけどんどん精神で。なるほどね。今日はもう。 しっっっっっかかり 一, 打一打って感じなんんんんででであこいいいいいいいたままちちょっと何言うけどどどももね<笑>届く可能性があったら狙いますすするほきますは145ヤード。 い<笑><白い><笑>はい、<笑>いねえごめんピン何本入ってる 31やってなんか40ぐらいかなんで刻めてる とといいいい勝負ぐらいのとこ、まあ、同じぐらいですわはいいやら、ね、おかしいうまいのこ同じ咲です。 それまあ、OK やね、いいいいだっ て, いだだって前やってなならららかかけるいいあの重いから強めにい、うん、っちょうはオッケーだよ。はい、ありりがとう両方下スススライスライト出番かう入れて、うん もう絵、えー、でここらでちょっと一点っとこう、えー、そこで一発ホームランってやつ何のちょっとわからんから無視<笑><笑><笑>ちょっとわからんかったごめんな<笑>ちょっとおちょっとおが難しかったボケが<笑>曲がってお願いしゃ<笑> ハハハナイス<笑>ナイハ<ス><笑>ーハハハハハハハハハハハハハっハハハハハかハハハハハハハハハハハハハハハハハハあハあハハハハハハハまハ<笑>まあまあまあハハハハハハハハハハハハハハハハハハっハハハことにしていきましょう。<笑><笑>です。